ロハハワイのマカテバンです今年初めての投稿になりますけどもいよいよ北京オリンピック始まりましたね僕あの昔スノーボードずっとやってたってこともあってオリンピック特に冬のオリンピックが大好きなんですけれどもなんと26年ぶりにですね自宅でオリンピック観戦をここハワイでしていますなんで26年ぶりかっていうと実は1998年の長野オリンピックから2021年東京オリンピックまで 12大会、冬6回、夏6回ですね。すべて現地に仕事として赴いて、働きながらオリンピックの雰囲気をずっと楽しむことができていたんです。四半世紀ずっとオリンピックの仕事をしてきたわけなんですけれども、今日はこのライフワークともいえるオリンピックの仕事について、一体僕がどんなきっかけでこの仕事に就いたのか、そして現地ではどんな仕事を具体的にやってたのか、またどんな環境でやってきたのか。 そして最後にはどうすればこういった国際的な環境で仕事をすることができるのかっていうようなコツをですね特に日本の若い人向けにご紹介できたらいいなと思ってますので最後までぜひ見ていってくださいそれでは Let's dive into it 僕が何で四半世紀もでもすねこのオリンピックという仕事に携わることができたのかそのきっかけなんですけども日本 IBM という会社でした入社2週間で東京生活をするのかなと思ったところ長野に行くことになったのがそもそものきっかけです当時は IBM はオリンピックのテクノロジー部門を全て担う、まあ、グローバルスポンサーだったわけですけれども IBM にとって オリンピックっていうのは自分の会社のテクノロジーをまあショーケースとしてえ見せるまあ最大のチャンスだったということですごい気合いを入ってました特にアトランタのオリンピックでえらい大失態したってこともあり日本 IBM が先陣を切ってやる長野オリンピックは絶対に失敗できないっていうのがあったのでもう本当に日本人特有の人員総動員やり抜けようっていう意気込みがすごいあったんですね長野ではコメンテーター・インフォメーションシステムといってテレビ解説者 向けのですね、延長システム、競技結果などをリアルタイムで表示するタッチパネル式のシステムの開発メンバーとして加わりました。その後、長野で培った人脈をもとにシドニーに移動してですね、シドニーでは今度はまた IBM の元でインフォっていう、まあ、イントーネットシステムだったんですけれども、ここのパフォーマンステストをするチームに入りました。で、シドニーが終わって。 IBM のスポンサーが終わったので、今度はソルトレークオリンピックの組織委員会より仕事のオファーをもらって、なんと大好きなスノーボードの競技システムの開発と運用のチームのリーダーとして率いることができました。とここまで約6年間ですね、3大会にわたってオリンピックをフルタイムの仕事としてやってたんですね。6年もやると、まあ、大体と慣れても来たし、 うんその後まあオリンピックずっとやってて僕大丈夫かなまたちょっと不安になってで一旦フルタイムで仕事をするのはやめてまた東京に帰って別の会社に就職することになりました東京に戻った以降は9大会すべて大会本番中だけ声がかかって約1ヶ月間季節労働人みたいにですね仕事に赴いていきました大会本番だけ行ったのが、えー、アテネトリノ北京 ババ、ンク ー, バーロンドンソチリオデジャネイロピョンチャンそして東京ですねオリンピックっていうのは夏の大会が終わったら次冬の大会切り替えてずっとフルタイムでやってる人がいるんですけどもその間の2年間の基本そんなに人はいらないんですよね中心メンバーだけやってればいいのでだけれども大会期間中になると ものすすごいスタッフが必要になります2週間しかないイベントなので勝手に知ったる人もうオリンピックの経験がある人っていうのがすごい重宝される傾向がありますシステムがどういうふうに動いてるか運用はどういうふうにするかスポーツのルールはどういうふうになってるかっていうのもすでに知っているような人がと運営側としてはすごいやりやすいということで引き続き呼ばれることになってましたこのアテネからの優待会は国際映像を作る仕事に携わりましたテレビ放送を 世界各国に配信すするわけけなんですけれども各国のテレビ局が来てカメラを入れたりすることはできないので代表として映像を作ってその権利を売るわけなんですけれどもここではグラフィックスといって組織委員会側が用意する競技結果のデータ名前とかタイムといったものをデータを引っ張ってきてテレビ用のグラフィックスにフォーマットして。 例えばスタートリストとか競技結果の最後のリザルト天気情報とかテレビにグラフィックスとして出す機械ですねこの機械を設置であとはトラブルシュートするような技術側の人間の仕事をずっとやってましたロンドンバンクーバーソルトレークこの辺は長野ですね 長野のの成功さんの時計これ懐かしいな当時動いてたんですよ映画「オーシャンズイレブンみたいにオリンピックのスペシャリストたちが世界中からバーッと集まってきて一緒にガーッと仕事をして3週間経ったらまたそれぞれの国に帰っていくっていうのをずっと繰り返してきたわけですけどもいろんな人と友達になることができたっていうのが本当に財産だしあとは国際的な環境で仕事をすることができたっていうのがある意味自分の自負にもなってます。 一緒にいつも働いてたのはスペイン人イタリア人アイルランド人オーストラリア人中国人ギリシャ人ポーランド人奥日本人そしてイギリス人もいたしいろんな国の人たちと一緒に働くことができましたもうロシアとかブラジルとかまあ僕なんかにしてみたら中国なんかもオリンピックの仕事じゃなかったら行く機会なんかないようなところまで行くこともできた。 こうやってインターナショナルな場所で仕事ができるとすごい自信にもなるし若い人にはどんどんそういった環境に働けるようにチャレンジしていてほしいじゃあそのためには僕的には何がコツだったかとか早いうちに英語を勉強して会話できるようになってほしい本当にまにオリンピックの仕事場では言語は英語です中国語でもないし フランス語ででもないです本当に中国の人とかの方が日本人より英語上手いしぶっちゃけ韓国人なんかすごい英語上手いですなので日本人より中国の人とか韓国の人の方がでにオリンピックの場では、えー、多く働いてるっていうのが現実としてありますまだまだ国際的な環境では英語が基本言語として使われてるっていうのを抑えて AI とか自動翻訳とか進んでるので アプリでででやればいいいいいじじゃゃんんんとかってうう人もいるすすけどそうじゃないんですよねただ意思疎通ができるっていうのとコミュニケーションができるぐらいのレベルで喋れるっていうのは全く違いますジョークを言えたりとか時事、うん、の話昨日のオリンピックのイベントの話とかも、うん、そういうのを、まあ、さらっとできるようなそういうレベルで話せるっていうのでは全くコミュニケーション能力として、えー、違うというのを僕自身認識してますっていうのは僕は 高校3年生の時に初めて交換留学して1年間ですねアメリカのニューメキシコというところに住んだんですけれども最初は全く英語高3なんで全然喋れないですよで何をやったかっていうとこれぐらいのポケット辞書みたいのを常にジーパンの後ろポケットに入れて歩いてですねで友達となんか喋ってる時に何か言 わ, ない言われて単語でわからないのがあったらちょっと待ってって言って単語の辞書を出してですね 単語 を, 調べて意味をこうにやってあっあああってやってる間にはもう全然もう完全に話の腰が折れちゃってて会話にならないですアプリでやってもまあそういうふうになっちゃうわけなんですよね同時通訳といっても絶対微妙なニュアンスとかっていうのが汲み取れるまではすごい時間かかるし機械を使ってやるのと人間同士が話す言葉ってのはやっぱ違うと思うんですよねそれをじゃあできるにはどうすべきかこれはやっぱり早いうちに交換留学を1年ぐらいした方がいいと思います 僕が行ったのは17歳の時なんですけども17歳で英語ゼロからでも1年間、えー、アメリカに生活することによって結構覚えました、うん、なので17歳以前に1年間ぐらいできればですねハワイとかカリフォルニアみたいなほぼ日本みたいなところは避けてですね日本人の少ないところに留学するあともう一つは僕が出した本にも書いてあるんですけども英語だけじゃダメなんですね 基本は英語プラスワン英語プラス何か専門の知識をつけてほしい僕の場合は就職してからうわコンピューターのエンジニアって超かっこいいなと思って働きながら大学院まで行ってコンピューターの、まあ、勉強をしました IT と英語っていうのは今後も使えると思いますコンピューターに限ったことではないのでぜひ英語以外に何か一つですね得意な分野を一つ見つけてそれを 掘り下げて掘り下げてってマスターして自信のあるエリアにしてもらいたいなと思いますそうすることによっておのずと世界が開けてくると思います日本の若い人たちは本当に才能がある人たくさんいるんで本当にもったいないと思いますだけど日本の学校とかではこういうふうに教えてくれないので自分で考えて自分で切り開いていく僕みたいな人でもできたんで えー、あなたにもきっとできるはずです。ぜひ若い日本の人たち、もっともっと世界に羽ばたいて。いってほしいと思います。それでは。I will see you in my next video。I will h a I'm gonna start watching the games now。 I need a b e e r